ございます。6代目です今日はですね西日本新聞さんが取材に来られる予定ですえ内容はまだ 知, りゃ知らないですがオスプレイの関連などでお偉いさんが急に佐賀に来たりしない限りは来られるそうです新聞の取材は割と久々のような気がします佐賀の畳屋では多分当店が一番取材を受けてるようなんですが今回のネタはどうなるんでしょうか この被り物を被って写真撮っていただけたらなと思います。面白い畳とか、まあ YouTube もやってるよとか、この辺取材していただければいいなと思います。それでは6代目でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。パソコンの方は、右上の登録ボタン。